今回はウォーキング50分相当をたった2分で同じ効果が得られるヤジロベ塀の応用編としてカエルヤジロを紹介していきます。今回のヤジロベ塀は通常のヤジロベ塀よりも歩く際に使われる筋肉をより強化することができます。歩く際に使われる筋肉といえば体重を左右に入れ替えて体を前に動かすんですがその際に中殿筋と小殿筋が鍛えられてます。ですが普通のエクササイズをせずに 歩いていても、衰える方が早いんです。そこが衰えてくると、股関節が内側巻きになってしまって、O 脚や X 脚。歩く際に、ハの字になって歩いている。足裏の重心が外側にかかってしまう。そういった状態で歩いてしまっても、全くウォーキングの効果が得られないんです。そこで今回は、股関節を外旋して、つま先開いた状態で体をキープします。 そうすることで、股関節を開く、足のラインの改善、お尻を締める、お腹をへこませる姿勢が同時に身についてきます。たったの片足1分ずつ、合計2分になります。スマホを持ってキープするだけです。一緒にやってください。それでは紹介します。今回の矢印は、つま先を開いて、カエル足を作った状態で体をキープします。その際のポイントとしては、お尻をしっかり締める、股関節を開く、 片足はつま先開いたまま前に少し出すこの状態でキープですもし足がだるければたまに膝曲げてもいいですですができるだけ両方つま先は開いてくださいそしてお尻が出ないようにお尻を前に出して体を上に引き伸ばした状態でキープです 両足、つま先を開いた状態で、体を上に引き伸ばす。バレエの一番ポジションの立ち方によく似てるんです。これはすごく効果的な立ち方で、体のラインを正常にする筋肉が全て身につきますんで、一緒にやってください。片足1分ずつ。周りに物がないところで、バランスを崩したら素直に足をついてください。バランスが戻ればまた足を浮かせて、残りの時間をキープしてください。それでは行きましょう。つま先を開いて、お尻を締めて、片足前に出していきます。スタート。 これでねちょっとお尻がね横の方が痛い感じがすれば中殿筋小殿筋が使われてますそして出してる足のつま先がしっかりね外側向くようにしてくださいそうすると軸足の股関節開いてる感じがあると思いますこの状態でキープです足をねついてる足の 横の方が痛けれどよく聞いてますで持ち上げてる足も、ね、しっかりつま先を開けばお尻痛いと思いますしっかりお尻を締めてお腹をへこませて体を上に持ち上げる上に持ち上げるけど肩は落としておきますこのいい姿勢でキープあと少しです足の指も力入れてよーし OK です それでは反対いきます。つま先を開いて片足前出して出してる足もつま先開いていきます。スタート。お尻出ないようにお尻締めてお腹もへこませて体を上に引き伸ばす感じです。結構辛いですよね。できればねついてる足の指力入れて。 外側よりも内側に力を入れてつま先を開くこれだけです毎日やってくださいただね膝ね痛くなる方はね休みながらしてくださいつま先をしっかり開いて バランスが、ね、崩れると結構難しいです よ,、ね、よし OK です お疲れ様でした。皆さんどうでしたかできましたかやってみた方よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。で、今回しっかりつま先開いてキープしたんですけども、これでお尻がすごく鍛えられてます。中殿筋と小殿筋というと、横に足を動かす動きとかで使われるんですが、あまりしませんよね。歩くのはまっすぐですし、 走るのもまっすぐ、スクワットとかしてもまっすぐ動く。なので、あんまり使われてない筋肉。ここはすごく大切な筋肉なんです。ここが鍛えられると、ヒップアップできたり、お尻を締めた姿勢が身について、下腹がへこみやすくなったり、足の裏の重心が良くなるので、体のラインが良くなって、姿勢が良くなればお腹もへこんできます。こういったもので、体のラインを 正しくさせて毎日いい姿勢で過ごすことで今までよりも使われてない体幹が鍛えられて痩せやすくなりますんで動画を見ながら何度もやってください各種 SNS もやってますんでよかったら説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました